例になりますけどもお今日はね「あの布施ますよと違って、えー、一つの青波踊りになりますけども皆さんにお楽しみいただければいいかなと思いますで、えー、まあ月並み程ではありますけども、えー、コロナのこう大変な時期に私たちももう2年ぐらい踊ってないと実は、まあ、去年の12月にあのー、全国で放送あのネット放送されたね、えー 徳島でのイベントの中で実は踊ってあるんですがあ皆さんにご覧いただくことができなかったんですがあその中でも次、えー、の練習を少し重ねまして、えー、今日に至ったわけです、えー、どれだけ今日いい踊りが皆さんにご覧いただけるかというのは分かりませんけども精一杯頑張りますので、えー、ご声援の方をよろしくお願いしたいと思います、まあ、話が長いとあれなんで、えー、早速、えー 稲瀬連の青鳥をご覧 い, いただきたいと思いますご静聴をよろしくお願いします